皆様、ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。11月13日、港町レンドア南に、限定交換屋のコタンさんがやってきております。ここでしかもらえないわけではないですが、いろいろと交換できるアイテムを用意してくれていますので、旬の本マグログランプリで稼いだお魚コインを使って、じゃんじゃん交換していきましょう。そんなわけで、 限定交換屋のポタンさんから頂 い, いた帝国三将軍のカードを使っていこうと思います。これも今やサポート仲間だけで倒せるようになったコインボスですので、さっくりと倒していきましょう。そして、皆様すでにお気づきの通り、サポート仲間の構成は昨日おとといの動画と全く同じです。この構成で、バンマの塔も、試練の門も、帝国三将軍も倒せちゃうというお手軽な構成なんですね。とは言っても、事故る確率も高いので、 念のために見代わりのコインも入れておきますねでは早速行ってみましょうああコルケードクレッシュがあれおかしいですねこれは変ですねどうしたんでしょう変ですね なんとか致命傷で済みました気を取り直して2回目行きます身代わりのコインを使っておいて良かったですねあれあれれれれれこれはおかしいですよこ、今度こそ ふうなんとか倒せました。というわけで皆様にお詫びですこの構成で倒せるというのはどうやら間違っていたようです何か変だなと思って昔の記録を掘り起こしていましたが踊り子踊り子デスマスターの構成ではなく魔物使い踊り子デスマスターの構成が正しかったようです踊り子の代わりに魔物使いを1人入れて軽くを上あげれば